正方形の紙を半分に折りますもう半分に折ります開ける方を半分にの印に合わせて折ります 中心のところからこの印に向かって折るとここに60度ができます裏返して折ると正確にむつ折りができていますこれをさらに半分に折ります そして、雪の結晶の形を描いていきます。重ねたまま切ります。 開きます。